I know it's the game. I'm going to be a little bit of a little bit e t o e of i t i t of l i f e bit o i t a l i t a l i e b t of i t t a e l i t t f a l i t t f a l i t t f a l i t t of a l i a l i i t どこの岩田屋で買っても共通のポイントがつきますのよこれくださる AG カードはどこの岩田屋でお買い物しても共通ポイントもっとあなたの百貨店へ AG カードはポイントがたまりますのよたまりますのよたまりますのよ。た ま, り ま, すのよたまりすぎですよポイントがたまる喜び、AG カードもっとあなたの百貨店へ エイジーカードにはボーナスポイントがございますのよ<笑>ボーナスポイントが嬉しいエイジーカードもっとあなたの百貨店へエイジーポイントは 5% ですのよ 1,2,3,4,5% ですのよエイジーカードはエイジーポイント 5% もっとあなたの百貨店へ 今日岩田屋は AG10 ポイントでございますのよ今日は AG ポイント10ポイントでもっとあなたの百貨店へ、ね 乗れませんねぇ、ね、ききーー あ, あ, ある朝目が覚めると僕は。 カンガールーになっていたちょっとびっくりしたがポケットに手を入れるとなぜか便利なものが入っていた出かけですかえちょっと「ポケット」にバンク「キャッシングはポケットバンク」山陽審判《ある朝目が覚めるとカンガールーになっていたちょっとびっくりしたがポケットに手を入れるといいものが入っていた》 ポケットにバンク、ポケットバンク、三葉審判。彼女に美容室について行きた。全体的にこう短く。こうまでが髪の毛なんですかね。ありましですね。えっと、ありまし、ね。みんなのポケット、ポケットバンク。たくやく素敵。三葉審判。その一歩一歩を応援します。 ポケットバンクの山陽審判は世界水泳福岡大会のオフィシャルスポンサーです。ひたむきな姿を応援します。ポケットバンクの山陽審判は世界水泳福岡大会のオフィシャルスポンサーです。 あてよじゃあお願いします元気出せよ。<笑> もっと強くなりたい彼女はヨーロッパでプロとなったきついですけどその時きついんですけど目標があるからそうですねやればできるって感じですね今全速力で世界のゴールを目指す「目を見る力ポケットバンク第三洋審判」 私たちはポケットガールズポケットバンクはお客様の計画的なご返済をサポートしています収入と支出のバランスを考えて無理のない返済計画を真面目にきちっとポケットバンクごご利用ご返済は計画的に返済について相談したいんだけど。 返済のことならポケットガールズ。ポケット。バールズはい。返済計画のためにポケットダイヤルしてください。いつでもご返済について一緒に相談させていただきます。真面目にきちっと。ポケットガールご利用ご返済は計画的に。返済計画もしておかないと。え。 ッットネットネで事前にしっかり返済計画が立てらなるほど。事前にしっかり ポケットバンクご利用ご返済は計画的私たちはポケットガールズポケットバンクは全国でご返済できるんですお近くのコンビニでもご返済できるんですイエス定型 ATM でもご返済できるんですイエスだから返したいときに返せます 無理のない返済計画をお願いします真面目にきちっと事前に契約内容をご確認くださいご利用は計画的にまだ回ってるんですポケットバンクあ、返済出張先でも返済できるのかなポケットバンクなら大丈夫ですあれ私たちはポケットガールズえー、毎度ご乗車ありがとうございますポケットバンクは あー日本全国でご返済ご返済いただけますちゃんと計画してね真面目にきちっと「ポケットバンク」事前に契約内容をご確認くださいご利用は計画的にケットバンク私たちはポケットガールズ契約内容をよく確認しましょう<笑>しっかりと返済計画を立てましょうあはは うーん、ちょっとバランス悪いかなネギあがり収支のバランスも考えないでポケットバンクは日本全国で返済できます真面目にきちっと「ポケットバンク」《無理な借り入れにご注意を》ストップ借りすぎ Ha ha ha! 左手を肩にかけて、はいあの、体をお二人、ちょっと並べて。はい Gracias. などもそうなんですけど、すごいドラマも何回か出させていただいたことがあるんですけど、ドラマにすごい出たくてですね、先輩みたいにそういう風になれるといいなと思ってます。であの女子高生役とか、あと制服役とかやってみたいですね。今日も大満足です。<笑>うーん、そうですね。でも。 本当に今までやってきた仕事がすごく楽しくてですね舞台もそうですしドラマもそうですけどでもなんだろうなホンに色々やってみたいっていうのは正直な気持ちですねでドラマもすごくずっと3ヶ月かけて撮って撮影するのもすごい楽しいですし舞台も 毎日朝から晩まで共演者の人と一緒にいて目の前にお客さんが見てくれてる中で演技するっていうのもすごく新鮮ですしあとは自分が好きなのはミュージカルを見るのが好きなのでまあ一度チャレンジしてみたいなっていうのとあとはドラマとか映画だとなんか大学生役がやってみたいですね私もともと大学行ってないので今私の友達とか大学生なんですけど。 なんかちょっとキャンパスライフみたいなちょっと楽しいドラマとか映画ができたらいいななんて<笑><笑>心が広くて面白くて犬好きで真面目できちっとしてる人がいいですねやっぱり で, でも見た目とか本当に関係ないんですよでもやっぱりちゃんと自分を持ってる人がいいですねしっかりしていてそういう人と いつか結婚できたらいいなと思います。アウトドアの人がいいですね。私基本結構あの家にいるタイプなので<笑>連れ出してくれる人がいいなって思いますね。で、こう公園でポーっと<笑>してるのでもいいし、<笑>あとはドライブもいいですし、お心のいい人が一番いいなって。 うん、なんなか気を使いすぎずある程度お互い楽しんでいられる関係が一番ベストだなってなんか前までは、まあ、すごくなんか体が大きくて筋肉があってとかっていう感じだったんですけど<笑>今は本当に一緒にいて 楽, 楽じゃないですけど居心地がいい人が一番いいなって。 お客様の立場になって無理のない返済計画をご提案します事前にしっかり契約内容をご確認ください収支のバランスを考えて無理のない返済計画をいつもお客様のために新しいポケットバンクへ生まれ変わります「ポケットバンク」ご利用は計画的に私たちは になって無理のない返済計画をご提案します。収支のバランスもよく考えてね新しい「ポケットバンク」へ生まれ変わります「ポケットバンク」ご利用は計画的に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 ベッシャーがすごく大きいんですけど、まあ、ももちゃんがいることによってすごく現場も楽しくできたのですごい良かったです楽しくですはい、はい す, ね、すごく楽しくできますももちゃんのおかげですいやいやいや<笑>ごめん<笑>いやもう勝手に妄想して想像しましたねここにヘ リ, ヘリコプター…説明されるんですけどここにヘリコプターがあって飛んでいくシーンで手を振るんだよって言われたらもうヘリコプターがあるものだと思い込みながら笑顔で手を振りましたはいあの実際風とか あのー、プロペラの影とかを、あのーまあ、映像の中で演 出, 演出していたので本当に実際あ目の前にいるんだなという演技も含めながらやったんですけどいやでも実際目の前にあったらすごい怖いんだろうなと思いながら、うん、すごく笑顔で手を振りましたけど<笑>わーってなるんだろうなと思いながらも、まあ、それを楽しんでやろうと思って。 うそうすごく楽しかったねった<笑>風吹いた時は怖いなみたいな<笑>ちょっと目乾燥するみたいな<笑><笑>あのセリフを撮ったんですけどそのわ2人で合わせたんですけれどもその合わせるのが思いのほうがすごい難しくて何回も何回も同じことを言い直してやっと、まあ、揃ったんですけどそこが一番難しかったですねこんなにまさか時間がかかるとは思ってなかったので<笑>、はい、でも、まあ、うまくいったのでよかったです あのしゃがむシーンがあったんですけどももちゃんがしゃがめなくて私がこっぱって座ったももちゃんをちょっと辛そうにしてってどうしたのって言ったら座れないんですって言っ て, て絶対あれ座らない人多いと思いますよ<笑>でもいるらしいそれをすごく辛そうだなと思っててこうちゃんとちっちゃい椅子を用意してもらって撮影できたから良かったんですけどすみ座ってるように見りま面白かったです<笑><笑>はいうんみんなから愛される動物がいいですねそしたら チワワになりたいです、ね、<笑>欲しいんで<笑>私クジラになりたいんですよ<笑><笑>なんでかっていうと海の中で一番強くて敵がいない動物魚ってクジラなんですよだからクジラになっていろんな海のことを知りたいなってすごいなんか最近すごい思うんですよ<笑>、はい、<笑>すいませんなんか<笑> ポケットに物を入れすぎると不格好ですし穴が開いちゃったりもしますキャッシングも同じ借り入れと返済のバランスを考えたポケットに収まる計画が大切です「ポケットパンク」ご利用は計画的にあかっこいい乗りたいちょっと待ってよ慎重に慎重に私はこっちかな終始のバランスを考えたポケットに収まる計画を「ポケットパンク」無理しないご利用は計画的に こんばんはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁしょう。今日はぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはカッパはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁははぁはぁはぁはぁはぁははぁはは